日常の日の旅ようこそ旅本日の旅ではごゆっくくりりお楽しみくださいーーマートののカカ ふ, ふれるカカオの香りふんわ濃厚そこは食べたのかうな。 ココレカカオの香りが本当にしてきます。もうしてるんですよね。香りを持って、黒々しくて、本当に濃厚そうです。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。